一つです、ね、え九十九里浜を拠点としてだいぶ広いんですけども、えー、拠点として活動しております 九, 十九里浜荻組伊吹と申します。え先ほどのですね輪っかゲームと、えー、たまたまゲームあのこちらの方でで す,、ね、すっかりすっかり力をね使い果たしてしまいました本当にありがとうございました。 ねえー、来年はです、ね、赤白帽を全員あの着用してまいりますので、はい、頑張らせていただきますもっとね、はいえー、気合を入れ直して荻、えー、組いぶき踊らせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますお願いしま す, いします<笑>それではまいります、はい、九十九里浜荻組いぶき 千鳥の歌 「まれはたすとりなにきいてちょいやさえやさ」 「夏だから」「寄せては返す突き放り」「故郷の未来信じて全て願って よいしょ 走、oh. oh.